F. F. 点続き進めます。チョコボ。先制攻撃とチャーンス。選手交代。旅のご無事をお祈りいたします。 万能薬？そっか万能薬か。召喚し様<笑>召喚し様なの？うん。ユーナっていうの。ひかり。こんにちは。ひかり。ユーナ様、なぎせつ作ってくれる？はーい。楽しみに待っててね。 ユうな様のなぎ説、楽しみに待たせていただきますね。はい、頑張ります。ガードの皆様もご苦労様です。なぎ説って何。なぎ説は真がいない期間のこと。 召喚士がシンを倒してから次のシンが現れるまでの期間よあ あ, あれシンは生まれ変わるのそうか変だと思ってたんだよなユうの親父さんが10年前にシンを倒したんだろそれなのにまだシンがいるのはどういうわけだってさでもさシンが生まれ変わるのを知ってて それでもシーンを倒すのは無駄なんて言わないでねたとえどんなに短くても真に怯えることなく安心して眠れる日々何者にも変えられない大切な時間を生み出すことそれを無駄だなんて言わないであの時の優ナの言葉よく覚えてるよ くに変えてやるボールが置いてある触れるのかなんどこに蹴ったああ え<笑>どこに蹴った選手うどううまだまだ道のり多いかな まだありますね。ここは特になさそうかななさそうして。ここの道は全体的に敵が。 魔 物, か魔物があの何、ー、ですかね全員がまんべんなく戦えるような魔物が出てくれるんですね。 そろそろ着くのかな何でしたっけ女性寺院でしたっけ決まった はいはい、寝てしまった<笑>そのセリフの後に寝てしまうか<笑>そっか当たるかな終わらせてやる終わり なんだろう。二発車、二発車かな。タイヤが浮いてる？あ、浮いてないか。 ポーシアイ、うん、試合見たぞ俺感動しちゃったよよかったなわか何サボってるんですかそれはえー、っと紹介し召喚士様のご一行が余裕があるのは結構だが 作戦準備は一刻を争うわかるな。が申し訳ありませんよろしく頼む。ああ、素直に頭を下げといた方がうまくいくんだよ。なるほど。ゆうなちゃん、俺たちは寺院から破門されたけど、いつでもあんたのことは応援してる。それは変わらないからな。 ありがとうルッツさんガッタ君でももしできることならこのままビサイドへ帰って急ぎましょう先輩 は道中また会うのかなじゃ あ, あ常にこうありたいものだシーンを倒せば文句ないだろうしかしエボンの教えではしつこいな 召喚師さまですかはい、ユーナと言います。お会いできて光栄です。私はシェリンダと申します。巡回装を務めております。揉めてたのは例の討伐隊の作戦のことか<笑>ルッツとガッタが言ってた大作戦のことか、うん、機械を使うと聞いて。 なんとか止めたいと思います。ええ彼らはジ院ンが禁止している機械を使おうとしているらしいのよ。まずいっすよね。使えるものは何でも使えばいい。真を倒せるとは思わない。倒せる倒せないの問題ではないのです。教えに反することが問題なのです。そそうだな。でも。 討伐隊の皆さんは全く話を聞いてくれません私がそうとして未熟だからですね頑張りましょうね私も駆け出しの召喚士でまだまだ未熟者ですでも自分のことを未熟だと言ってしまったらなんだか言い訳みたいだと思いませんか<笑>そうですね私もっとしっかりしないと<笑> ありがとうございます、ユーナ様。私、なんだかうまくやれそうな気がしてきました。あ、さっきの男の人が復活してる。巡回装のお務めを頑張って、いつか神付きの装になりますね。パッと含みただけで召喚士かどうかってわかるんですかね？ しに乗らないのバッカとルール一緒に入れとくと掛け合い結構きてんのかなここで休んででいくでもこれアルベド人の店ですよ問題でもあるのか っアーローさんはワッカさんの体調を気にして俺は大丈夫だ俺が疲れたんだ 眠れるかっつのあっ休んだんじゃないんだ眠ってないんだそっかこのリンさんの店はスピラのあちこちにありましてな旅の間は大変重宝しますなそうなんだじゃあ同じ店が結構あるってことなのかな ショップです。おっ、何かいい武器売って全部ありますね。こんなにゆっくりできるのは最後かもしれないからね。アルベド人経営の店と聞いていますが どうやら教えに反するものは置いていないようで安心しましたーすっげーキーリカで見たのとは全然違っていた静かで優しい夕日だった にしてるっすかきれいだよなこんなふうに穏やかな世界でね毎日ニコニコして暮らせたらいいのにな ユナがシンを倒せばそうなるんだろうまた新しいシンが生まれちゃうけどねそうなったらまた倒せばいいよそうできたらいいな優ナならできるって他の召喚師に負けんなよでもなんでシンは復活するんだシンは人間に与えられた罰だから。 罪が許されるまで、芯は消えないの。どうしたら罪は許されるんだ。うん。大体。罪ってなんすか。ああ。機械使って楽したことか。ああ。え、でもそれってそんなに悪いことか。変なの。うん。 小さな頃から当たり前だと思ってたのに悪いから悪いと思ってたけど本当はわからない知らないことたくさんあるんだそれじゃあ俺と一緒だ召喚士がそんなことではいけませんぞ似てた似てた あのさ試合中は試合のことだけに集中しないとピリッと動けないんだうんうんうんああ最前列右から5番目の女の子かわいいとか<笑>デートするならどこ行こうとか考えてると負けちゃうんだよな だからゆうなも先のことは後でゆっくり考えるっすよめんどくさいこと考えるのはしンを倒した後でいいだろうそうだねでもさあんなでっかいのどうやって倒すんだ究極召しンを倒し得る唯一の力究極召喚 そのの力を身につけるのが私たち召喚師の旅の目的なの究極召喚の祈り子様は北の果てで召喚師を待ってるんだ最果ての地ザナルカンドザナルカンド<笑>勘違いするな千年前に滅んだ都市の遺跡だ。 本当に遺跡なのかそう聞いてるけど信用できなければ自分の目で確かめることだなユナそろそろ中へ入れザナルカンド一緒に行けるかなうん行く ザナルカンドへ行って自分の目で確かめるよそれは俺のザナルカンドじゃない。 確かめたかったでは進みますかねんガードの人だよねこれ役に立つと思うよレベル1キースフィアを手に入れた 使い方はスフィアモニーターでわかるよもう見た見てないだったらそこのスフィアモニーターで調べといた方がいいと思うよ使い方はわかるんで見なくていいかなで、ヌヤハミはああこれは申し訳ないすまないというつもりがついアルベド語が出たようなあんたアルベド人なのかうん私はリン この店のオーナーです。紛れ焼きせ。えはじめましてという意味ですな。ああ、じゃあ俺も、ま、ま紛れ焼きせ、うん。もし興味があれば、アルベド語学習用の本がスピラのあちこちに置いてあります。それを見つけてアルベド語をマスターするのも楽しいですよ。お近づきの印に一冊進呈しましょう。でも、あんまり得意になって話すと。 嫌われるかもしれませんね。おっ、八冠をくれましたね。やったー、て、と。ティーダは、朝予想をアルベド語になった。なんだああ、アルベド人は嫌われてるみたいだもんな。あやべ。<笑>盤面派、よすべ レいンダだ魔物を倒すんだろえおおそれはありがたい。これを使ってください。メガポーション。あチョコボ乗り場行くわよ もうみんな外で待機してたんですね早いじゃあこのまま行きますかね 強い180結構強いかえっ、ー、とくばやみにはできるのかそっか。 そっか落とされるのかじゃあ早く戦わないとダメかないやこれ落とされるんだったかな 先が思いやられるな起きてすぐだ仕方ないって。あんただっていたくせにさ。あれを倒してやろうと言ったのはお前だ。寝起きが辛いならずっと起きている。むちゃくちゃ言うな。 乗って倒せれたのかな。となんだろう。やっぱりチョコボのリズ。<笑>チョコボ<笑>そうだね。<笑>おあかやだ こ, こも乗りてー歩くのも修行弓道に降りたのは失敗だったぜ人通りが少なくて商売にならねえなあなんか買ってかねえか討伐隊がやたら張り切ってるが何が始まるってんだ落ち込んでる こは弓道なんですねっチョコボがいる ほ、やっと戻ってきたかな戻ってきたっぽいですね何度も言わせないでちょうだい私はね、召喚士なのよ申し訳ありませんが、どうかご理解ください召喚士の旅を邪魔するなんて何考えてるわけ申し訳ありませんが、例外はありません 話にならないわねほらあなたたち見ての通り召喚士でも通行止めよ結局は召喚士を頼ることになるのに全然分かってないんだからまあいい機会だから戻って休むことにするわ行きましょバルテロ 先進めないのかリサイドのガッタとルッツですこいつが最後のりです遠方からご苦労だったなさあ通ってくれ今度プリッツ教えてくれよなちょっと行ってシンを倒してくるから待ってろよ 取れるようになりましたねじゃあ今回ここで終わろうと思います